ゴリラハンドはいどうもこんにちはゴリラハンド TV のゴリハンですえー、っとね春政を狙いにやってきたんですけどちょっとね今日結構しけるっていうふうなことでまあ平鈴木をね、えー、急遽狙っていきたいと思いますまあねこの時期結構高活性でね、えー、元気よくバイトしてくれるようなイメージがあるんでまあ大型もね含めて中にはいるんじゃないかということで、えー、今年はねまあ平鈴木 えー、修行月間と月間ではね修行修行うん平鈴木を修行するっていう風なね目標を立ててますんでまあ今回もねそんな感じでいきたいと思いますょ今日一人なんで本当にまあ無理だけはしないように、えー、慎重にいきたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいというわけでね、えー、現場に到着しましたんで今からね投げていきたいと思いますまずはね平鈴木からちょっと様子見で いいそうですね、普通にで、ね、到着してしばらく経ったんですけど塩、えー、も、ね、だいぶ流れてるんでまあいい感じだと思いますで最初に使用するのはアイマのサスケレッパー 140mm ですね、えー、コットンキャンディーの、まあ、無難なカラーでちょうどいい音したいただきますまずは払い出しから オッケー来たオッケー行ったねーちっちゃい 釣れましたね。これむちゃくちゃいるんじゃない、もしかして。ガッツリ食ってますね。相当高活性。おお、ちょちょ。はい、いきなりやりましたね。ええー、まあ、五十あるなしぐらいですかね。こんぐらいのサイズがいっぱい入ってるんだと思います。ちょっと逃がします。 あれやな、逃がすのむずいな、これ。よし。よしよしよしよし。よし、じゃ、引き上ええー、やっていきます。これ相当。いる可能性ありますね。 オッケー釣れたー問題はどうやってあげるかやなこれーおお切れたあーやっちまった切られたー 狙って る, ってるあールアーが浮くなこれ撃ってきましたね今結構でかかったし触ってないんでまだ来ますよこっちょとルアー変えますはいちょっとルアー変えました、えー、ベビーローディーですねミッドダイバー系のルアーにしてちょっとねあの、飛び出し帽子をね やって、狙っていきたいと思いますさっきね、またギランと見えたんでかなりでかいやつが見えたんでまだ釣れると思いますで、触ってないんでじゃあ、あの波が来たらいきますねあ、はい、いきますオケー来たほらああ相当いますよ、これ今の小っちゃかったですね いや、相当いると思うこれ無限に釣れるんじゃないこれいああちっちゃいねちっちゃい さっき行方が見えたやつはね、でかかったっですけどね、さっき見えたのねあのー、そこぐらいででかいのが出たんですよね、結構。ちょでかい方狙います。 食わなくなった見切られたちょっと良くないですねこの流れは場所変えましょうよしテンポよく行きましょうよいしょ ノビキング使っています。向こうの下りですね。下りというか、まあ背という瀬というか、あそこドリフトで今左から右流れてるんで、えー、風がですね、えー、潮風合ってます。 来た。ちっちゃいぞなんだ、なんだこれ。お。レバルだ。デカ。 これデカさ伝わらないんだろう。はい飛びキングでヘテカネバル釣れました。いや。いや飛びキングおもろい。まだ釣れるんじゃない？これをもしかして。あこん多分メバルがいっぱい溜まってるんだと思います。 めっちゃいるんじゃんこれうわでっけえでっけえやばしゃあレンチャンスねいやートビキングおもろいっていうかこ れ, これでかすぎじゃねえこれこれ百どころじゃないよこれ多分じゃこいつ持って帰りますはいじゃあせっかくなんで やりました赤メバルですかねはい引き続き狙っていきます相当ねいるんだと思うよあっ、はい、たほら来た 行ったおらはいああ取れた取れましたねメバルだいやトビキング面白い釣れるんだやっぱ初めて使いましたけどね面白いですねドリフトこれはいい経験だったマジで、まあ、とはいえまだ釣れるでしょうってうことでね えー、と、どうしようかなちょっとはるかを使ってみようでちょっとまた単独で撮ってます今はさっきのアペア きたきたーーーうーまああ。 うぅやっぱおったねーうぅ o k お k ゃいしっ<笑>よっしゃやりましたねーこいつはちょっとどうにかして持って帰りたいですねどうにかして持って帰ります はい、使ったのはね、このはるかってルアーなんですけど、えー、ツイッターでね、米助さんが、なんかこれいいよって言ってて、シンキングだったんですけど、僕はフローティングを買ってみました、いやー、すごい、飛ぶし、アピール力もやっぱすごいんで、えー、結構ね、これ、レギュラーメンバーに入りそうですね、よし、やりました、このま引き続き、狙っていきましょう。 たオッケーーたんじゃないこれもよ、えー、っしゃー。ー ちょっとサイズダウンしましたけどね、えー、50ちょいぐらいですかねやりましたよいしょ行きてらっしゃい、OK、やっぱいますねーはるかすごいなぁ飛ぶなこれいい波行きましたよまた 結構小さ。ちっちゃい、ね。メバルですね。あ、黒。え、黒じゃん。ガチの黒じゃんこれ。なんで？はい、ガチの黒釣れました。 これ黒だよねちゃんと椅子積みじゃないよねいや、すごいなこれ何でも釣れるなちょっと、逃がそうよいしょ、バイバイめっちゃ釣れるやんよいしょもうちょい釣れそうなんですよねーよし、ちょっとぶっ飛びくん使います ぶっとびくんぶっ H-S ですねやばい引かかたた来ード<笑>リフト楽しいな本当。 У-ху! Киросный гейс, да? Ну чё, чё, чё? それかはいやりましたね。うい、ちょっとフィッシュグリップがないんでねこんな感じでなりますけどね。はい、えー、元気にね。飛び出してきましたね。あのぶっとびくんの 95hs で釣りました。逃がします。じゃあドリフトおもろいマジで。オッケさよなら行ったか？行ったね。 はい、というわけで、えー、お昼になりましたんで、ちょっと潮止まりでね、一旦戻ってきました。えー、この町にね、もう一回戻ってくるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ今回調査なんで、他のところもちょっと、回っていきたいなーって感じなんで、どうしようかな、とりあえず飯食い行きます。お土産もできました。えー、これね、あの、メバルがめちゃくちゃでかいんで、平鈴木ちっちゃく見えますけど、えー、メバルが34センチで、平鈴木が68センチでした。 もうお土産はいらん。はい、ちょっとじゃあ移動します。今回ね、えー、私が立ち上げたコミュニティのメンバーと来ております。ポイントでしょう。四点五。おお、<笑>マジか。<笑>しかも、ひろもと。